この夏あなた様のすべてを手に入れますわ寄せては返す波のように空に瞬く花火のようにずっと。 あなた様といたいのです愛していますわあなた様夏の夜空に花を咲かせましょうあなた様が私以外すべて忘れてしまうくらいめくるめく夢のような花火をグスグス 私とあなた様が結ばれるべき運命だということをこの夏に証明して差し上げますわどんな手段を使ってでもこの水着、似合いますかあなた様を思って選びました生地もこだわってほら、もっと近くで見てください 昼も夜もあなた様のことを考えてしまいますあなた様もずっと私のことを考えてくださいね絶対にこの水着似合いますかええー、いいお返事あなた様との最高の夏のために最高のものを選びましたわ で水着くらい当然ですわでもあなた様に褒めていただけるのは純粋に嬉しいものクスクスもっと褒めてくださいクスクス真夏の海で二人きり私だけを見てくださいね よそ見をしたらどうなるかは秘密ですクスクス真夏の日差しのもとあなた様のすべてを手に入れます運命の伴侶として永遠に離しませんわ私たちの間を引き裂くものはすべて破壊し尽くしますわそう 海の木屑と消えるまで、細かく細かく、念入りにこの水着、似合いますかええー、いいお返事あなた様との最高の夏のために、最高のものを選びましたわミドレナス、ベッドリー サ, のサイーマーサンサー怒りでお邪魔の